本日はですね地元岸和田に帰ってきておりますなので今日は地元で、えー、撮らしてくださいって言って場所をね提供してくださったお店がありますので紹介しますねじゃじゃじゃじゃん春木商店街にありますストライプバルーンさんでーす、えー、ストライプバルーンさんの奥で今日は撮影をさせていただきます 一応ですねあのー、大阪に来たということで、えー、PCR 検査もしましての陰性でしたはいあのー、ばっちり感染対策もして、えー、マスクをつけて撮影をしていきたいと思いますのでよろしくお願いしますじゃあ中入ろっかなお邪魔します<笑>お邪魔します<笑>どうもこんにちはーえオーナーのマッキンさんです<笑> お久しぶりでございます す,、うん、そうすごい久しぶりなんです快、うん、く場所も全然いいよを使ってっていうふうに、ね、っっっください<笑>貸していただきましたね春樹商店街で会長なんだそうですね商店街の会長もされているということでねコロナ禍で大変な中いろいろねて い, いやそうですよねじゃあ今日はよろしくおお願いいししままょっとお借りいたしますお願いします で先ほどねあの紹介したお洋服屋さんの奥に今来たんですけど奥に来るとバークローゼットという隠れ家的なバーがあるんですねあのよかったら皆さん是非あの地元の方は飲みに来てください今日はここでね撮っていこうと思います早速ね呼びたいんですよ私はこう地元のダンサーの子に声をかけたのでじゃ早速ゲストの子を呼んでいきたいと思います本日のダンサートークゲストダンサーはこちら 本日のゲストランサーはゆきのね。ゆきのちゃーん。ど<笑>う<笑><笑>さ、はい。なんかさ、はい、お揃いみたいにね、なってません？ね、なんか。さ<笑>すがされざー、ね、の。本当に。何も言ってみたいな。<笑>何も言ってないのにさ、なんかお揃いみたいになって。ね、よろし嬉しいです。お願いします。<笑> <笑><笑>っねえーとね、知らない人もいるかと思うのでちょっと軽くじゃあゆきなの説明しようかな、はい、私の方から、はい、えっ、ー、とねゆきなとの、えー、関係性はですね「えー、ヒルクライム」から TOC 特さんラッパーの徳さんの透明坂ツアーの時に、えー、ダンサーをねさせてもらって、はい、2人で振り付けも半分こして振り付けもお互いしてでパフォーマーも2人で出させてもらったっていうところと。 あともう一個は大阪ダンスアクターズっていうねダンスの専門学校で2年間講師をしてたことがあるんですけどその時に私の授業を取ってくれてて、はい、あの最後卒業のタイミングの発表会みたいなね制作っていう作品展の時に私の作品も出演してくれた、えー、まあ学生さんですよねその当時の教え子でもあります。はい、でそのののダンスの学校私も卒業したので <笑>まあ0年ぐらい年は下なんですけど<笑>後輩先輩と後輩っていう、ねはい、関係性でもあるというところででも会うのも、ねうん、ちょっと久しぶりになってしまったなそうですね え, 2年3年えっとねたぶん最後に会ったのがあの大阪のさ AX でさワークショップしたのが最後じゃん あ, え あ, にあ、えっと、東京じゃなかったですか 一緒にさ、はい、あれやろ、中川さんに住んだよ渋谷のオーチャーホールか、はい、文化村かな、はい、あの あ, あれは最後かじゃもうちょっと二三年ぶりになることか、はい、そうだと思います子供生まれてた二人目いやでもなんか大きかったですお妊婦の時になってるねそうか3時か で, でもなんか久しぶりな感じしないですよねあんまり<笑><笑>そうか な, なか SNS の絵かな<笑> そうなんかこう見てはいるからね、<笑>やっぱりよかったら、あの説明した概要欄に、えっとゆきなちゃんのプロフィールとか、あのインスタグラムかな。S. N. S. も貼っておくので、よかったら飛んで見てみてください。<笑>はい、じゃあ、早速ね、いろいろ聞きたいことがあるので、聞いていきたいと思います。<笑>お願いします。ありがとうございします。<笑>はい、こしたら、ダンサーで、これみんなに聞いてるんですけど、はい、ダンスとのま出会い、ゆきながね、あの輝かしい経歴があるんですけれども。 こんなゆきなちゃんを産んだこのダンスを始めたきっかけ、きっかけは、バイバイ<笑>そうですね。えっときっかけは、私、ま、小学校四年生の頃に、うん、友達がこのダンススクールに通っていて、その発表会を見に行ったんですね。うん、で、えっと友達が舞台で踊ってるのを見て、私もあのステージに立ちたいみたいな思って、ダンスを習ったのがきっかけ。 いや、お友達が、習ってたダンススタジオみたいなに行ったの。と、はい、に行ったのそうです、そうです、一緒に。うん、うん、うん、うん、初めて、その時は、えっと、ダンスの先生っていうか、ジャンルはどんな感じだったんですか。ジャンルはヒップホップでした、ね。え、ヒップホップ。ゴリゴリのヒップホップで。あ、そうな ん, な ん, で, すなんですよ。あ、最初、初めに。初めヒップホップなんで、すよめっちゃいいよ。<笑>ヒップホップと。 で大きい体育館でレッスンされてたので、はいはい、2人いてで1人の方が、えー、とヒップホップゴリゴリのヒップホップで、うんうん、でもう2人の先生がちょっとガールズっぽいジャズっぽいようなヒップホップで、えー、ちなみにのりなに先生って聞いてるのらはあえっ、ー、とジュン先生っていう潤先生潤先生ってかっこいい先生がいてかっこいいんです、ね、ジュン先生<笑><笑>徳潤先生とか習って それが小4の時で、そこのスタジオにはどれぐらい、はい、何人ぐらいおったのえっ、ー、と、そこのスタジオが6年生までだったんで、小学校、6年生までのスタジオだったで、え、うん、じゃあ2年間そうです、そこのスタジオでは2年間だったんですけど、こ、うん、のジュン先生はもう一つ、その遠くの方でレッスンされてたので、うん、そのままついていって、えー、なるほどなるほど、はい、中学生の間で、中学生の間、高校生の間も通ってましたね。おー、そうなんや。ね、6年6年頃 長かったらね、そ、はい、のじ先生が、え、その、じゃあ、中学、高校ともやって、はい。高校はダンス部とか入った。入、はい、りました。お、ダンス同好会があった。同好会があった、はい。うわ、そうなんです。ちょっと、あ、でも、ゆきの時で同好会か。はい、なんか、私の時は、当時はね、今はダンス部、めちゃめちゃ。 あれやんかんダンス部が取り上げられることも多くなったけど当時ほんとダンス部ってなくてキナ、はい、の時もじゃあ同好会だったんだねそうですね私が卒業してからぐらいにダンス部になりました、ね、おーなあかダンス部になった今もあるダンス部、ね、今もあるんじゃないかないへえ、はい、そっかそっか今もほんとねダンス部増えてるね文化、えー、祭とかでもバンバン踊って踊りました 楽しいよ な, ー<笑>な。ちょっと派手めな。派手めな高校生やったよな。<笑>ダンス部やったよな。<笑> そ, その時も、ずっとだから、じゅん先生やったら、ずっとヒップホップで。いや、えっ、ー、と、そこのスタジオで、えー、中学生からのスタジオで、えっ、ー、と、先生と。あともう一人、葉月先生って方がいて。葉月先生。はい。あと、ゆき先生って方もいて。ゆき先生。多分、四クラスか、三クラスぐらい習ってましたね、私。あ、そうなんだ。 ジャズとヒップホップとガールズヒップホップとジャズファンクっぽいうん、はい、じゃあそっからよな高校生ぐらいになったら次進路よそうそうをさうですやっぱりさ、はい、ど う, うってなるわけやんか、はい、悩みよね思春期の時ね悩みましたねそっからあまあ私も一緒ですけどダンスの専門学校に行こうってなったわけじゃないですか、はいうん、その時はどうやって いろんな選択肢がある中でなんでダンスの専門学校に行こうって決めたんですかそううですねやっぱりもう<音楽>